ウクライナ反戦2022年3月10日ロシア大使館前大院大院とは戦争や核兵器などへの抗議と犠牲者への哀悼の意思を示すため短時間犠牲になった死者にもして大地に倒れ伏す表現のこと1980年代の核兵器反対運動の中で欧米の市民団体が 黙祷の代わりに始め世界に広まった世界的に代表的な非暴力行動の一つとして認められている ウクライナ侵略をやめろウクライナ侵略をやめろウクライナ侵略をやめろじゃあプーチン を, を,、えー、を守るが私たちと共に行動を上げよう、えー を妨害プーチンは停戦に応じろプーチンは侵略をやめろプーチンは侵略をやめろロシアの人々を弾圧するな プ, チ ン, プチンはロシアの人々を弾圧する な, はロシするなメディアを弾圧するなメディアを弾圧するなメディアを弾圧するな弾圧するな弾圧するなストッププチンストッププチン 戦略やめろ戦略やめろ戦争をやめろ戦争やめ ろ, 戦争やめろ誰も殺すな誰も殺すな 協力をお願いしててますいうわけですっわから協力したくなければ私たち行く権利があるんですよ、こういうことをね、当たり前にさせてはいけないというふうに思います、その上で、あの拉致が明るいので、えー、この場所で抗議行動をとりあえず始めていこうと思いますけど、ちょっと前回に比べても狭いから、ホストしゃない 回らないであの警察はです前代もっと広かっったのののでででででこんんなに狭く暴力がったててれ い, ないよあの時間が限られてますす今日は、ね、3月10日日は月東京大空襲かつてこの空から爆弾が降ってきてね、大勢の人たちが殺されて る, てるんです。 ただその前に日本もダンキンやさまざまなアジアで同じような空爆を始めてやっぱり殺してきた銃剣の爆撃が最初だと言われていますそういった末にですね東京大空襲や広島長崎があったってことをきちんと考えなきゃいけないと思いますそしてあれからもう70年以上経ちましたけれども今ウクライナの地では同様の空爆が行われています民間人だろうが病院だろうが 学校だろうが見境なくミサイルや爆弾を落として人を殺傷するそれがもう世界の人たちの目の前で繰り返されてるんですねそれを止められない各国政府そして私たち市民にも責任があると思いますですから私たちは今日ですね本当にささやかですけれどもここで、えー、代議を行って抗議、えー、をやりたいと思っていますそれでは皆さん多少感覚をとって えー、1、2分ですけれども、えー、殺されてきた人たち、そして今、殺されつつある人たち、そして当時の命令で前線に赴かされてですね、戦死したロシア兵もいます、そういった命を奪われた人たちに思いを馳せて、もう二度と一人にも殺させないという強い意志をロシア大使館にぶつけるために、隊、えー、員をやっていきます。えー、横断ってください、いお願いします。 警警警察察は邪魔しないいで不不要不急の警備をやめてください警察は警察それではウクライナで今命を奪われて。 いる人たちそして交通の妨げとなる寝そべり人たちに思い刺さる座り込み行為は道路交通法違反です。やめてください。今すぐやめてください。こちらはあさで警察署長です。移動してください。寝転ぶのはやめてください。交通の妨げとなる寝そべり座り込み行為は道路交通法違反です。今すぐやめてください。 交通の妨げとなる薄めに乗り込み行為は道路交通法違反です。 触らないでください。 やでも反政権ではやっていくら数千にわてるんだよ、はい、ああ警察官の私たちと一緒に市民の側に立って。 ロシア大使館に抗議してしてていいんんででですすよそうなのそうなの中ではそう思っるじゃないですかウクライナの人々を殺プーチンは停戦紙幣を引け プ ー, ーにンの死んだ戦に応じろ。ストップーチンの死んだ子をやめろ。国連チン違反の侵略をやめろ。プーチンの死んだ子をやめろ。プーチンは戦争犯罪を立めろ。 彼はすでにですね、チェチェンやシリアで同じような病院や学校、人々の爆撃をやってきたんですね、続けなで、6年前の2016年12月で、彼は来日して、首脳会談をやったんですが、まさにその時点で、シリアのアレッポに対して、ロシア軍の爆弾が降り注いで、瓦礫の下に多くの人たちが埋もれていたんです。その時に日本は 官民ことってメディアも含めてですね大歓迎ムードでプーチンを招いて歓迎したんですよどうぞ、私たちは首相官邸前に抗議に行ったんですが、抗議をしたら、ですねすぐに警察が壁を作って、あろうことか地下鉄にで押し込めてシャッターを閉めてしまうという、ですね前代未聞のダランスをやったんです、ね、なんそれはプーチンの共犯者なんですよ。 そして今日も同じようなことをやってててる一体どっちを向いて警備してんですからら日本政府もプーチンの犯罪をむしろ応援してきたからこういうことになったんじゃないんですから自分たちが戦争犯罪を許してきた責任を自覚しながら日本政府は抗議の声を上げるべきだと思いますそれではロシア大使館に向かって強い抗議の意思を止めて2回目の退院を行いますお願いします 交通の妨げとなる寝そべり座り込み行為は、今すぐやめてください。交通の妨げとなる寝そべり座り込み行為は、道路交通法違反で す, です。今すぐやめてください。 交通の邪魔者となる、滑り、座り込み行為は道路交通法違反です。今すぐ警察署長である。帝国実施。最後、えー。一言言いたいという方は、あのマイクオンにしますので。 えー、ちょっと短めになりますけれども発言、えー、でもいいですし、ゴールでもいいですし、えー、ぜひお願いしますあの遠慮せずに<笑><笑>皆さん遠慮せずに皆さんこんにちはえっと、私はあのー2000年初めの頃から以前の問題に注視してきたものなんですけれども 今ロシアがやってることっていうのは本当にチェチェンへの軍事侵攻と変わりがないそれからシリアでだんやってきたように私たちロシアは「さようなら原発1000万市民」の会といって、えー、と特にこのロシアの攻撃について言えばチェルノブイリがまず占拠されてしまったそして今あの福島事故の被害を知っている私たちはやっぱり。 原発への攻撃なななんんてととででもないい絶対に許すこはきウクライナから一人残らず撤退して自らが犯した戦争犯罪を誠実に償うべきだというふうに思いますそのための私たちの抗議の意思を表すために、えー、死者のように横たわる団員最後の団員をやりたいと思いますお願いします 今すぐやめてくくだだささいいい寝そらなで立ち上がってくださいででですす寝そりり行為ではありませんちゃんとあなた方の作った囲いの中でおとなしくやってます囲、うん、い, いの中で本にやってます。うん 恩件 に, にやってますにやってますあなた方の囲いの中で恩件にやってますホワイトハウスの前でもやってるんですよホワイトハウスの前でもやってんだよ国連の前でもみんなやってんだよどこの国のかなり凶暴な警察でも断じないんだよ勉強しようよお前ら勉強しようよ 団員を弾圧したら世界的な大変なんだよ分かってんのか寝、ね、そべりではありません団員ですそれを弾圧するような警察なんてどこの国にもありませんどこの国の警察も弾圧しません まあ中国やロシアとはその辺ならやってるかもしれないけど日本がやるなんて前代未聞です絶対世界中の人はまさか日本の警察が団員を出すなんて誰も持ってませんよいやいや寝そべりではありません団員ですそれでは終わってください ちゃんと警察の作った過去の中でやってます、非常に穏健な行動で す, なかなかです、一切暴力を使う非暴力でやってます、世界的に認められた行動です、これを弾圧する方が非常識です、プーチンは侵略をやめろ。 ウクライナ人々は殺すなプーチンストップーチンピーチンの勝負ピーチンの勝負 プーチンは人々を出すな、ね、ロシアの人々を出すな ロ, ロ, ロシアのメディアを出すなロシアのメディアを出す、ね、なプーチンは死にゃやめろプーチンは死にゃあ越ろ さちに停戦に応じろ。さあ次停戦停戦に応じろ。さあ次停戦に応じろ。子供たちを殺すな。子供たちを殺すな。子供たちを殺すな。殺す な, 殺すな、えー。殺すな。<語>な殺すな。殺すな。ありがとうございました。佐々木さんお越しの姿のそれで今日は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。いいですね。ゼロ三一ゼロ。 ならイいということで走ったのを突きつけつけて、さいいで一言でもいいので、考えてください。今日こそういう取り組みがあったということが、みんなよかたと認められたというふうに思います。